大阪西成警察署の不祥事をきっかけに始まりました愛林地区の暴動騒ぎは3日目に入りました昨日さらにエスカレートいたしました昨日大阪は早朝から雨が降っておりましてその雨で仕事を奪われました労働者たちが集まって投石を繰り返し深夜になりまして火炎瓶まで投げつけまして金の商店街が放火されるということになりました昨夜から今日未明までのドキュメントです 飛ばすことないだろうが Good. <laughs> どっちやえ？警察の味方かいや、どっちの味方でもない全部味方してもしょうがないですから。世論の前あるっちゃうね。な？や。俺らも一人言うたて、無視されてるなとやんか。今ど、どうしたいと、これ見たらわかるの。寝れんやろ。やろもし前自分が逆に立場わかるか自分が立ち場なくてどな い, いけやか。頭にするやろ。 人間やからそやろ人間はお前立場逆になったら分かるやろ僕で集団でバーって立て一人の人間はお前力あんやろかそやろかお前一個で今るのかお前頭へ来るやろかもうお前が逆になったわやそやろか<笑> 大阪西成地区の労働者たちと機動隊の衝突も今日で3日目に入りました今10月4日の間もなく午後6時半になるところです今日は昨日と機動隊の動きが明らかに違いますまあ、例えば昨日までのこの時間でしたらばこの 警察署の建物をぐるっと取り囲むように100人、それから200人の労働者たちがいて激しい罵声を浴びてそしてまた機動隊がこれを静かに見つめるという姿勢をとっていました。しかしかかもう今日は午後6時前から あこの機動隊たちが労働者たちを蹴散らすようにして道のもう四方八方に押し込めていますこれに対して労働者たちはあ投石ですとかそれから放火で、えー、相変わらず激しい抵抗を見せていますがとにかくこの機動隊の動きを見ていますと衝突が長引かないうちにとにかく一刻も早く沈めようとそういう姿勢がうかがえます 8時25分一気に突入がありましたあーって一手引いています一手引いていきます、えー、顔から血を流している人がいます、えー、しばらく続いた昇降状態が今破れました、えー、気象隊もご覧の通りかなり高尊しています 何どうしたの何があったの靴がただ通っただけでな。こいつらな、こいつ彼女をな、倒してな。でな、靴 な, 靴な返してくれんねん。どっかやっとってな。お下を下りだった。お下を下りだよ、なんも取らあんねん、こいつら。えー、俺らもなお下らさあ通ったばっかりその人の前を。それでこういうこいつな、靴 な, 靴な返してっつな。のやな。らな俺ら知らん後ろ行け、後ろ行け、ずーっと後ろまで来たねん、ここまで。だからこれも知らんけ後ろ行けちゅ言う後ろ行っても知らんちゅう。 なんちゅう警察よおら。たまたまじゃ取りかかったんだ。おお、なん俺だか何するか。の辺に来るな。な、この辺にる。おお、この辺だるいや。この暴れまちゃんと衝突してるわ。ええ、十一<笑>時二十分です。ご覧のように今火炎瓶投げてた完全な子供です。まだ中学生になっているかなっていないかぐらいの子供が火炎瓶を投げています。ええー、今機動隊が一斉に突入して。 えー、たちまち子供たちが逃げていきます。完全に機動隊が子供を追いかけているという図になっています。おはようございます。深夜今見ておりましたれば最後。